様おはようございます、お乙瀬様もうちょっと寝たっていいんだよ少しの充電とオイルさえあれば活動に支障はありませんので食って寝て遊ぶ運営の連中みたいに何かっちは風邪引いたりカラクリが風邪をひくことはありません私はこうして皆さんと一緒に働けるだけで幸せですからあ玉の様子がおかしい最近あの子働きすぎだしさあ、銀時様、うん おはようございます日差しまでファミコン並みのスペックル落ちたのよはい、おとせ様頼まれていた品です誰が屍だつーか薬草なんて誰も頼んでないっつーのなんでこんなことに一体何があったって言うんですかさあごめーよたまお子様の安全面を考慮しても丸みを帯びたフォームに直した方がいいやろ姫を抱きかかえるパターンの絵も加わるからローラ姫なんてこの世界に存在しねーよドット絵くらいがちょうどいいんだよゲームがやりといいんだろうが違うわ k ージもムービーもいらねえそんなもんに踊らされてっからてめら想像力が貧困なんだもういまってろよウィザードリー世代は村政求めて迷宮奥地をさまよってろ玉は薬草を手渡した何気使ってんだった俺にお前らがそこまで言うなら分かった俺が直してやるよよっしゃーっ何も直してねえだ これは風邪だな風邪じゃあその天のウイルスのせいでタマさんはプログラムを破壊されじいさんタマあ弾るよね元に戻るよね天のウイルスなら市販のウイルスバスターで駆除できるがゆえ、はい、に規制したばかりのバグであれば対抗策もあるが超高度なからくり技術を施されたタマに侵入した時点でもはや誰の手にも負えねえ最悪最強のウイルスになっていようよ何せ最新型のウイルス ワクチン作るにも時間がかかるたまのために命かけてもいいととっていいんだやったーな、な、やだこれや、やっだたーなんやかやで細胞を縮小し対象物を小さくする俺作、超化学兵器だや、やめろこれ以上罪を重ねるなウイルスを駆逐するんだよウイルスワクチンでもウイルスバスターでもね、うん そろそろ交代してくんないですか。行ってみっかー。たばこかけご飯がまたうまくなるね。おい、なんで終わん。やっぱてめえ一寸法師ごっこやりたいだけじゃねえか。うわーうわーありがとうじいさん。<笑>なんていうかボケ、僕。というかカラクリに小腸なんてあんの。知らないです。あのー。 お休みのところ悪いんですが僕らちょっと社員旅行でここを初めて来たんですけど勝手がわからなくてああ旅の人よどうか死にゆく私の最後の頼み聞いてもらいたいこの世界は奴らバクの手に落ちるでしょうそして古くから伝わる 伝説の異界の戦士、一寸法師をお探しくださいとようこそ、白血球国へだが西の毛細血管の洞窟には近づくなウイルスの倉窟だ何ここ何これ、なんで宿屋があるのなんで RPG 風なのなんでいきなり火事の起点ですかでは、神の前にこれまでの行いを告白しなさいそうか シンパシはセーブ前は必ず宿屋で体力全部回復する墓早くしないと取り返しがつかないんですよ待ってるよ彼らは私の手の者たちですたたまさんまだ無傷のシステム領域から即席で分身を作ってきました私のために皆さんが戦ってくれている時におめおめ寝てはいられませんので第ウイルスプログラム白血球ですセキュリティーこの全身タイプだ。こ れ, これ守ってるんですかドラクエごっこやってる風にしか見えないんですけどまずは白血球をに会い協力を頼みましょう 君、ま、がウイルス軍に敗北したと申すかこの国のために戦い傷ついた白血球たちを残し逃げる滅亡を待つだけの国がために共に戦おうなどと誰が言えようか早起きゃいいから敗残兵全部よこせ。 あと宝物庫の宝も全て軍資金として献上しろ戦士ボルテガ武闘家デスピガロこちらでも好きな方を連れていくがよいどっちもいらないんですけどなんでボルテガの後ろで王子らしき人物が泣いてんだよ実はウイルスに呪いをかけられてこんな姿に変えられてしまったんですよファーの鏡ならここに目に見えるものをそのまま信じていてはバクには勝てませんボルテガかデスピガロかそれとも他の何かかミュリン超でけえどうでもいい死ぬほど まさかこの爆の擬態を見破るとはな。すでに白血球国は王をはじめ、衛兵はもちろん、王子たけしも。爪楊枝を、皆さん爪楊枝を使ってください。それこそは取れねえが、生活ウイルスは取れる爪楊枝ってか。ま、う、あ、ん、うん、の鏡を、真実を照らし出す人ではありません。あれこそが、正真正銘。 本物の血球王です。どこ行ったやつらねここも気づかれましょう。すぐに移動しましょう。そう、今この時共に戦うまでは生きていてほしかった。雑菌だらけの顔をたま様に近づけるな。なあげえだ俺はもうかけられた方がいはねえぞそんな雑菌まみれの手では、たま様を守ることなどできはしない。タマ様を守れるのは俺だけだ。あれがたま様のメインシステムだ。あれに救い。 バクたちのメインブレインとなり、様まの体内中に広がるバクたちのひながやつを倒すしかない。さすが、敵の本拠地キクロタイツ一色ですよ。以前のように、たやすくは倒せません。作戦を練っていかねば。ガンガン行こうたまさのようなやつが率いるパーティーが、魔王にたどり着く前に MP を使い切り、様様を救う、勇者はこの俺、ただの遊び人じゃないからね。天空の遊び人だからね。回復も薬草で何とかしのこおい聞いてんのかコスプレ野郎ヤロー クリフト以外、ガンガン行こうぜで行こう。聞いたことねえけど、そんな作戦。クリフトも使いこなせないとは、少してめえもクリフトとブライとトルネコと一緒に馬車で暮らしてえのが。たま、なんとかしてよ。わかりました。クリフトにガンガン行こうぜで、<笑>なんでクリフトにガンガン行くんだよ。なんか勇者どもに任せてたら、拉致が行える。あの子が一番の勇者だよ。めちゃくちゃ男前なんですけど。これがう。うん。 天空の勇者の時代なんだよとうとうまたく同じ顔してるのに全く合わないよ私は大変な計算ミスをしてしまったのかもしれません早く逃げてキー発見キュウオ朝お母さんが起こしに来たらすでにただの屍に勇者の力を<笑>まだまだ何を何やってんだあいつはもう目指すから その光人がおいおい大丈夫かあいつら何が最強の2人だよ混ぜるな危険ですよドペルゲンガーは出会ったら死ぬって言わあるからな城内に侵入することもできましたほぼ私の計算通り全力で来るがいいじわじわとナブ殺してくれる俺はタマ様を守るためだけに作られたまマ様以外のものに何も興味はありはしないタマ様以外に興味あった 頼りななて仕方ないんですけどけ自分のことを語るのが下手なところもひねくれているところもあの人がなぜあなたたちを返して一人で行こうとしているのかも何であなたに反発してくるのかもいやらこのコピーを作った私のことはもういいですてめえの立ちも。 俺の立ち物よいべては終わったの。